キンプリ、5人最後の日は東京ドーム公演か嵐パターンが予想されるわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもって平野市を、岸優太、神宮寺勇太が脱退するキングピンス以下、キンプリ、一部ファンの間では、 東京ドームのスケジュールが注目されているようだ。昨年11月にジャニーズ事務所から3人の脱退が発表され、CD デビュー5周年日にあたる5月23日から、長瀬角、高橋山の2人体制となる金プリ。平野と神宮寺はグループ脱退と同時に事務所を離れ、騎士は主演映画、G 面の公開を夏に控えていることから、秋に退場するという。 その日が刻々と迫る中、ネット上では、ジャニーズ事務所が5月22日の東京ドームを抑えているのではないかと予想するファンが続出している。確かに東京ドーム公式サイトのスケジュールを見ると、20ケラ21日に行われるプロ野球、巨人追中美戦、と23ケラ25日開催の、 巨人対 DNA 戦に挟まれた22日が現時点で空欄になっているのだ。ネット上ではこの日に金プリ最後のコンサートが行われるのではないかと予想するファンが見られ5月22日の1日だけが謎に空いてる。金プリが何かやりそう、東京ドームで配信して5人体制は終了かなぁといった指摘も出ている。 ジャニーズグループでは、嵐が活動休止前、最後の日にあたる2000年12月31日、東京ドームで無観客ライブ、ジスイズ嵐リブ v 2020年12月31日を開催。嵐初となる生配信コンサートで、後にリリースしたライブビデオは、DVD とブルーレイ合わせて73万枚以上の売り上げを叩き出した。 キンプリの五人体制最後の日を考える上で、この嵐のコンサートが脳裏を過ぎるファンも少なくないため、普段のような予想が広まっているのだろう。一方、キンプリの冠番組、キング・エンチェ・プリンスル。日本テレビ系の4月以降に関して日テレは今月3日に行った23年4月期改編説明会で現状において番組を終了する予定はないと、コメント。 さらに番組名やロゴの変更も改編の予定においてはないといい5人体制ラストの演出については引き続き考えていきますと説明していた番組の休止がなければ5人体制最後の放送は5月20日となるスマップへの解散時は富士テレビが冠番組スマップ比叡クラスマップフジテレビ系 の約5時間にわたる最終回スペシャルを放送したが、日テレも、キング、リンチェプリンスル、スペシャル版をオンエアするかもしれない。過去の嵐やスマップへのパターンを踏まえつつ、5人体制最後のコンサートや冠番組の内容が予想されているキンプリ、ファンと共に正式発表を待ち、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。